こんにちは、川口ゆりなですこんにちは川口由奈ですそうですねあの私のソロアーティストデビュー1周年の記念の日3月21日にサードデジタルシングル「花束」をリリースすることができてとっても嬉しいですしこの曲を聴いてあの皆さんがもっともっと川口ゆりな一緒に歩んでいきたいなと思ってくれたらいいなと思っております この楽曲は杉山勝彦さんの作詞作曲となっていて私自身のこうストレートな感情だったりそういうものを引き出してくださっておりますこの楽曲を聴いて皆さんがこう大切な誰かを思い浮かべるなんかこう心がギュッと感情を込み上げるようなそういう温かい幸せな気持ちになってくれたら嬉しいなと思います難しかった点は やっぱり歌声の表現の幅を持たせることにとても苦労しましたやっぱり私自身の感情が一番ストレートに表れている楽曲だからこそその歌詞に合わせて歌声をこう見せていくっていうのはとても難しいなと感じながらレコーディングをしていましたそして一番面白かった点は。 ででもそうですね自分自身があこんな歌い方というか引き出しもあったんだなというふうに気づけた部分もそうですしあとはミュージックビデオでこれまでとはガラッと違うテイストであの制作していただいたのでそこも面白いなと思いながら撮影しておりました。 えー、そうですね、まずあのミュージックビデオでは多分前代未聞というかあの衣装の数が本当にたくさんあるんですよ。っていうのもあのカレンダー3月21日に発売されたあのカレンダーブックとリンクしているっていうのもあって衣装が12ヶ月でヘアメイクも12変化しているんですけれどもあのそういったところもぜひ皆さん楽しんでいただけたらなと思います。 そうですね、こ, うこの楽曲、の花束でこう私がこう込めた思いだったりっていうのがしっかりと私自身の歌声に乗せられているなっていうのを感じているのでそういう歌声だったりをの聞いてくださる方がこうなんだろうな感じ取っていいなと思ってくれたら嬉しいなと思います。 そうですね、えー、これからも、えー、デビュー1周年を迎えましたが、えー、デビュー2周年、3周年、4周年、5周年もっと長く長く皆さんと一緒に歩んでいけるように頑張りたいと思いますのでこれからもどうぞ川口栄奈をよろしくお願いします。アプローー。ー。でしたー